私は英語を聞くとき、英語を日本語に訳したらダメ。英語の単語や英語の文章を暗記して、英語を言ったのではダメだと、常々繰り返し言ってました。ある生徒さんからこのような質問が来ました。先生、暗記をしてダメなら、 どのようにして英語の試験を受ければ良いのですか先生の言っていることがわかりません。英語を日本語に訳して英語のヒアリングの答えを答案にかけなければ0点ですと。トークの試験で暗記した英語の文章を言えなければ口から英語の言葉は まませんと質問ししてきました私はこの生徒の質問は理にかなった正しい質問であると思いましたこの生徒が言っていることは当たり前のことなのですコミュニケーションの道具として英会話を覚える覚え方と 試験の勉強で良い点数を取るための英会話の覚え方は覚え方が違うのです試験は正しい答え正しい文章表現正しい英文法で英語の言葉を覚える必要があります試験は テストを受けた生徒の英語の能力を評価するためにあるのです。日本の試験は暗記力が第一優先です。暗記して覚えた正しい答えを言う、書くことが試験の合格のための絶対条件なのです。 試験のための英会話の教え方とコミュニケーションのための英会話の教え方は全く異なる教え方なのですコミュニケーションのための英会話の教え方は相手の言葉を理解して相手と 言葉が通じ合えばそれでいいことなのです。相手とコミュニケーションの道具として言葉を覚えるのです。英語のコミュニケーションの英会話を覚える覚え方と英語の試験のために英会話を覚える覚え方は勉強の仕方が 異なって違うのです。